一番いきますま ね,、はいえー、ナナねえだろ<笑><笑>見えてねえだろろ可愛いっって、てありがとう<笑>適当に言ってんだろ<笑>、えー、前回ナナミンが。